Peggy 16 やっぱアート今回はすごくアートディレクションとしてそちらにすごく重心を置いてチームの方に参加させていただいたんですけどやっぱり近年これはゲームだけじゃなくて CG の技術っていうのがすごくその発達してきていろんなものがそのよりその生物だったらよりこう。 生物らしくナチュラルに表現できるようになってきたっていうのがやっぱりそういう CG の技術自体っていうもの自体がすごくこう、うん、発達してきた中でもともとモンスターハンターのモンスターとか、まあ、プレイヤーもそうなんですけど そ, のそういう生き物としての表現であったり、まあ、生き物らしく表現していくだったり、まあ、そういったものをすごくこだわって、えー、作ってきてたので。 えっとまあ、今回こういうハードパワーのあるハードで作れることでそのいろんな CG の技術を使えるようになったっていうのもあってより生き物が生き物らしく表現できるっていうのが、えー、今回僕はすごく表面の処理もそうだし動き方もそうだしあの中での AI での動き方もそうだし、まあ、いろんなものが複合的にすごくあの生き物をより生き物らしく 表現できてるかなって思うので、まあ、そこが一番、あのー、僕としては達成感のあるポイントですモンスターハンターとしてはやっぱりそのモンスターのの方向っってていうははやっぱり一番大事にはしてますねこの方向を聞いたらこのモンスターだっていうのを分からせてなんぼというか分かってもらえるように常に制作してるからですレースはもちろんなんですけどこのやっぱりそのモンスターそれぞれの個性っていうのがあるのでそのアンジャーナであったりリオレースであったり 全て の, そのモンスターの方向っていうのは聞いたらこのモンスターだって分かるんじゃないかなと思います武器のデザインをする時は、えー、まずはモンスターのキャラクター性を、えー、武器の方にどう落とし込むかというところから考え始めますモンスターのキャラクター性を落とし込んだ後に、えー、実在する武器との整合性を取りながら えー、まあそういった中で僕が好きなのは、まあ、これもう本当にモンサンダが始まって僕がディレクターをやってた時にいや ま, あまあみんなで調整するんだけどその時からもう僕はランスを担当してて。 もうそこからずっと僕はランスしか触ってないのでメインでは触ってるのはもう基本的にランスでやっぱりそれだけ思い入れが強い武器なので、えー、いつまでたってもランスだしアクションをコーディネートしている、えー、プランナーからもランスなんかないっすかっていうのを僕にすごいリサーチが入ってくるっていう僕 の, です、ね、あの好きな武器っていうのはモンスターハンターで僕の。 たまにインタビューとか見てる方はもうほぼわかると思うんですけど僕はもうずっとシリーズ、えー、通してですねハンマー使ってるのでやっぱハンマーも今回使おうと思ってますただ、えっと、今回ですねヘビーボウガンがですねたまに使う可能性があるっていうのが、えー、今回のちょっとポイントですねボーガンとあと今回は弓とか大きくアクションが変わって過去作だとゆっくり走ってたのが。 すごい速く走って素早く動けるようになったり弓の方もかなりアクティブな動きができるようになって大きく操作感が変わったのである程度みんなの目の集中も集まると思ってかっこいいいモチーフを入れ込んでますシリーズの歴史が長いモンスターハンターですけど過去作の雰囲気を踏襲した骨と鉄を組み合わせた。 骨と皮骨と皮とかあの原始的なパーツを組み合わせたモンスターハンターらしいものからだんだんシナリオが進むにつれてちょっとずつ新しいものを入れるような感じで軸足は過去作からあままり外れないいように抑えています今回のこの「モンスターハンターワールド」ではそのヒット音大体そのゲームでよくあるヒット音というのがあると思うんですけど今回ヒット音に対してその打撃のニュアンスをちょっと。 多めに加えてていいる感じなんですっていうのもそのもそボタンをユーザーさんがこう遊んでる過程で押し込んだりとか熱くなればなるほどこう強く押し込んだりとかで実際その人間でいろいろ物を叩くとかっていうのは経験があるので意外に打撃音っていうのがそのモンスタープレイヤーがモンスターをたいた時、まあ、実際は切ってはいるんですけど切った時にそういう音が入ってくることでよりその身近な音その 叩いたんだな切ったんだなっていう感覚が伝わるんじゃないかなっていうのであえて今回はちょっと打撃音の比重を高くして記号性を持たしてでそれでより気持ちよく遊んでもらえるかなっていうサウンドデザインを目指しております今回はそのある意味そのサウンド今後 の, そのゲームサウンドとしてのスタンダードみたいなのは一つ何かしら作ってみたいかなっていう思いはあります。 でその一つのた実験としてはやっぱりさっきのヒット音やっぱりスラッシュのね、えー、とヒット音に関してはやっぱりブシャっていうのウェットな感じっていう表現を捨てるやっぱりゲームがたくさんある中で打撃音を入れたりとかで、えー、と今回はそのあくまでヘッドホンでプレイしてもらうユーザーさんに対してもその 3D の ヘッドホンで上下っていうのを意識できるようなそのプラグに採用させていただいてて、そのオプションでサウンドのオプションで切り替えて、ま確認してもらうことができるんですけど、それ聞いてもらったらそのより臨場感のある本当にそのモンスターハンターワールドの世界に入っているようなサウンドデザインっていうのができているんじゃないかなと思います。やっぱりあのこのモンスターハンターというのはやっぱりこのモンスターハンターの世界っていうところを一番やっぱり注目していただきたいと思ってます。というのはえっとこのモンスターハンターの世界っていうのはえっとユニークな 世界で、えー、と架空の、まあ、モンスターたちらが生活する、えー、と世界なんですけどそのモンスター一体一体が本当に、えー、と実際に、えー、いて、えー、いてもおかしくないような生態であったりとか、えー、と動きですねであったりと か, をとか思考を持って生息しておりますのでそこをまず、えー、一番、まあ、このモンスターハンターにとっては と, とてもユニークなところですのでそこをまず見ていただきたいと思ってます。